マイニーズのこはささとは誰だいい 私の炎は熱いよ。 この程度で止まると思うのなんでしょうか刺激をらえここを守るのかうん怪しい進めすぐに終わるこちらからゴー ご主人西武の救済シールを。 私の、えー、体の内容1 4 0 0度にもなんだよ。 私に行かせてもらおうこの程度で困ると思うなこちらチゃン武器をおせ諦める 今、助けてやる待機中、をするはあ完璧な勝利です